ジャジャポタコシド今からコシドを作りますまず用意するものはジェルバジェルバはわらにごでカアです次に砂糖を入れます砂糖はわらにごでアスカです火を起こした炭を使います炭は 小皿にごでタタっぽいです。まあいい感じに火がつきました。扇風機を使ってまあさらに燃やします。炭をジェるバと砂糖の入った皿に入れます。 お湯の入った鍋に入れますこれを沸騰させますあまり沸騰させないように注意してください炭を捨てますこのくらいで火を止めます おしどの完成です美味しそうですヘテレイこれにミルクや砂糖蜂蜜などを加えて飲むとまた美味しいです砂糖を入れずに飲んでみましたが日本の紅茶のストレートって感じですジェルバのお茶っ葉を燻製にしたのでかなり深い味になっていましたこれは本当に美味しいです パラグアイに来たら絶対飲んでみてください。